自分、昔、結構苦労していろんな悲しみがあっていろんな人を助けてもらってですから今こそは自分できることであったらやりたいなと思う気持ちですね地下鉄霞ヶ関駅と直結しているレストラン街、そこでイエローバンブーというベトナム料理店を営む南正和さんは南ベトナムの出身です。 ベトナム戦争後の体制の変化の中自由を奪われない新たな人生を切り開こうと14歳だった南さんはぎゅうぎゅうの木造船で海へと出ました水や食料もつき海を漂っているところを救助したのが沖縄水産高校の実習船でした難民として日本にやってきてからは仕事や勉学に励み日本国籍を取得かねてから夢だったベトナム料理店をオープンしました 今日いただいたのはレア牛肉入りの平打ちライスヌードルフォーボータとエビと牛肉入りのベトナムお好み焼きバインセオトムティッツです。 頑張ります。うんうんうんうん これをちょっと頼結構取り見使ってそれ一緒にでこのなんか、もう下が見えないぐらいぎっしり、そう感がするじゃないですいかてしるんです。 まずそのまま召し上がってその次唐辛子ですねこれは辛いんですけど入れて少しずつ入れてあの混ぜてこう入れてからそう食べになってちょっと混ぜてスープなじんでから食べてください、うん、で最後にライムを絞ってかけると、うん、3段階味わいが楽しみです、うん、そうですね昔の方はやっぱり日本は外国の方はどういう 人ってあまりみんな知らないので、でその壁 か, かな。結構みんな心温かく迎えに来てるんですよね。今なんかみんな。昔と違うんですよね。だんだん離れていくんですね。まあ確かあの。悪いことをやってる。いっぱいいらっしゃるしただ。人で悪いのにそれ全面的に見て。 はそれ間違っています、うん、どこでもそうですけど悪いところもあるしいいところもあるんですからさっきはやっぱりみんな冷めちゃったんですよね、うん、あ平和すぎた国は周り考えてないんですよ、ねうん、僕83年代で日本に来たんですけど、うん、あれから今日まで40年間近くなってんですけど 全く変わってないで す, 本当です、ね、全く変わってるおかしいんだけど、えー、と前よりひどくなってる前の方はまだ前向き考えてるである程度全くゼロから数千人受けるようになってる今も数千人やって今数十人数十 人, 数十人だけじゃない数人ですねまだ一桁しかないんですからだからもうちょっとあの心を開いて あのまあもちろん彼は本当に行く場所がないんですから誰も認めないから自分の国も戻ることができないから難民として日本に助けて求めたのでそれもちょっと真剣に考え直して受けるべきですよねじゃ、うん、あ例えば将来にねまあないと思うんですけど万のうち何かあったの場合は日本人として外に出たらああみんなあ